オーバー行きますよーいカメラ OK ショートオッケー役者 OK 用意スタート1カメ2カメそして3カメというわけで、えー、チンしておいしいそばですセイコーマートのおそばです、えー、まずこの作り方なんですけども切り口がありますねこちらを切っていきますねとても本格的なそばですね 熱くならないように、えー、こういった素材もついております500で1分30秒今レンジでチンしているサイトなのでちょっと雑談をしたいと思います皆さんコンビニに行きますか行きますよね北海道だとセブンイレブンローソンセイコ高マートまああとファミリーマート四大勢力ですかね監督はですねやっぱ西マートでねはい ちなみに今回はレビューしたいんですけども、いやセイコーマートで、ま、確実に昼飯買うんだったら、これですよね、これ。これですよね。チキンたっぷり、ペペロンチーノ。税込みのか格118円。118円で、ね、このクオリティはめちゃくちゃ。あと、えー、ナポリタンスパゲッティ。こちらも同じく118円。めちゃくちゃ。えー、ピリ辛。 豚肉焼きそばキムチ味ピリ辛キムチ味だけ149円と少しお高いです、えー、このそばに関してはですね、えー、初めて見たのでちょっと買ってみました161円でこのカップそば今すごい暖かくていい感じですはいというわけで食べていきたいと思いますかき混ぜるあーやばい腹減ってるからやばいはいあーあもう絶対美味しいですね いただきますうまっああ天カスってやっぱたくさん入ってるのいいですよねこの動画って結構めっちゃ天。この商品めっちゃあーいいですねうん。触り心地もまたいいですね、うん、全然熱くないでも中身はあったかくて美味しいですね 便利なな中になりましたねレンジがあればこんなあったかいそばを食べれるというですね<笑>初めて見たそばを買ってみたんですけどもうん4つはいけるうんうまい完食しましたはいというわけでですねそば、えー、普通の、まあ、冷凍そばと比べたらちょっと高いんですけども、まあ、お手軽に食べれる。 ということはやっぱり結構重要ですよね、えー、今回の動画は以上となります。まあ、全然食レポっぽい食レポはできなかったんですけども、まあ、今後、えー、もっともっと食レポ系をやっていきたいと思いますので、はい。はい。